楽曲もクリスマスソングになります中山美穂さんの遠い街のどこかでコーヒーのー 「少し元気」「なくしてるあなたにも心癒す」「言葉を探している」「ずっとずっとそばにいて」「その日あったあたしをして」 見つめてほしいの私だけ一人ごとが部屋の中雪のように降り積もって涙で溶け 「いつか読んだラブストーリー」「つらい気持ち」「隠せない私だからいつも通り」「素直なままでいよう」「ずっとずっと」 「そばにいて時を止めて抱きしめて」 メリークリスマス熱い思い届けて一番好きな人にそっとつぶやくハッピーメリークリスマスとぼくはれてても 「つい想い」 最後まで聞いてくださって、どうもありがとうございます。見てくださって、ありがとうございます。チャンネル登録してくださって、本当に感謝しています。ありがとうございます。長い歌でしたね。お聞き苦しいところもありました。間違えたところもありました。申し訳ありません。 拙い愛の歌というコーナーになります。どなたかの心に届くといいなと思って、ヘタッピ青空が心を込めて歌声を届けたいと思っています。皆様、良いクリスマスをお過ごしください。以上です。